今日はですねまた気持ち悪いことやってるなと思われるかと思いますがジャズの人ってこういうの大好きですから、えー、こういう1拍半モジュレーション僕の演奏してみた、ね「えー、何考えて?」のシリーズの中で 1.5 拍で来たっていうことなんですけど要は、えー、クラシックと違って、えー、ジャズずっと同じテンポで演奏し続けるのでそうするとこう緩急をつけるのにゆっくりに聞かせたりするのにはリズムをまあ半分で取ったり。 ワンツーワンツーで半分に取ったり倍に取ったりすることがすごく多い倍点っていうのを僕は言うんですけどこれだけだと2種類しかギアがないのでまあもちろんその、えー、さらに半分とかさらに倍とか取ればあるんですけどそれよりは、えー、1.5 倍にする要は。 8分分3つ分でつで一のフレーズにするこういうのを「ヘミオラというですね「ヘミっていうのが半分っていう意味らしいんで「えー、とヘミオラってことは 1.5 っていう意味なんですね。要は白が1234って言ってる中で「た、えー、つ立つたつ立つたつ立つたつつ」っていうふうにこう8分三3つ分ずつこう割っていくということをやるんですね。でこういうのをだから「ワンツー・ジフォワンツー・ジー・フォーワンツー・ジー・フォーワン やると3小節で元に戻ってくるじゃないですかこう1234ちょうど三で割り切れるからねこのずれ方をターンターンタワンツーワンツーワンツーた小節目ねここ次小節目今度はワンツースリーフォワンツーワンツースリーフォワンツーワンツースリーフォーワンツースリーフォーワンツースリーフォーワンツースリーフォーワンツースリー うここちょっとなんかこことここがね接続があるんでちょっと焦った感じがするんですけど今度はこれを順番にやってるだけね。 3つのズレ方を歌として覚えておいて順番に並べるとつながるじゃんみたいな上だけつながってる感じ要はこの「タンタンタン」「うたんタンタ」っていう風にちゃんとこう こ, こで「タンタンタ」ここで大きなのが「うたーたーた」。 歌, う歌うってい う, こう小説の頭が4サイドで感じれてるっていうのがすごい大事でこの こ, この頭の脅迫が聞こえなくなってしまって「ターンターンターンターン」「ワンツースリーフォー」だけになってしまったら こ, のこれだけしか聞こえなくなってしまったらもう戻りようがなくなるのでこういうのをまあ僕らロストするっていうかこう自分で仕掛けておいて分かんなくなっちゃうどこやっていくか分かんなくなっちゃう。 ワンツースリーフォーワンツースリーフォーが頭の中になってる上でワンツースリーフォーも両方なってるっていう形が理想です。でそれができてくるとこのターン「タンタッタタンタッタ」ターンタッタっていうこう裏箱を1個増やすんですね、うん、そうするとまあ例えばオレオとか「歌ったらたったら」こういうのも一拍半フェミオラフレーズになるんです。例えば「タバラバリララタバラツタバラ」 これも一拍半分です。ヘミオーラーですね。こういうのが上に入ることによってゆっくりになったり加速したり要はタンタカタンタカタンツタンタタンツタンタタンタカタタンタンタカタンタンタンタンタンタンそうすると指揮者がテンポ遅くしなくても自分だけゆったり乗って演奏したりとか急に加速したりってすることができるようになるということですね。これはもう結構早いかなり早い段階 もうビバップに行く前からこういうことはちょろちょろちょろってやられ始めててビバップの人たちはもうめちゃくちゃするんですねこれ一泊半のことをやられててあ今どこやってるのかわかんなくなるっていうのは防ぎたいのでだから他の楽器の人もこういうずれ方を覚えておきましょう自分が演奏しないまでもあ相手がこうずれてきてるんだなだからターンターン立って取ればいいんだなっていう風うに考えてもらえばいいかなと そ2番はワン・ツー・ゼ・フォー・タン・タン・タ・タン・タン・タ・タン・タ・タ・ン・タ・タ・タンそすとタン・タ・ウタ・タンワン・ツー・ゼ・フォー・タン・タ・ウタ・タン・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タ・タこれが1小節目ね2小節目がウタン・タ・タン・タワン・ツー・ゼ・フォー・ウタン・タ・タ・ンタ・タ・タ・タ・タ・タ・タ ワンタウタたたんタンたタンたタンタタたんたタたんタタたんタタたん、っていうふうにこう三つつなげた感じ。そうすると つなげてみると上でター「ターンタカターンターンカターンタカ」も聞こえてくる1234もキープしながら聞こえてくるっていうのこういうのはなんかそのリズムの上にリズムを乗っける感じリズムのテンションと言います。でこれにこうハイハットが今キープしてたけどハイハットついてっちゃったらドラム自体は刻んでるものがなくなるとね頭の中で数えてるカウントだけになるわけ ついでにこのこの段をやるとこの左手がこのフレーズが上に乗っかる形になるのでこのワンツースリーフォーワンるかどうかのーン トトトントンツカウツトンとかツカウトトンツトットっていうふうにちゃんとそういうふうに4サイドで聞こえる歌をちゃんと3つずれて歌ってるそうすると4数えてる上になんか違う遅いリズムが乗っかってるな俺そんなこと演奏してるなっていうのができるようになるんですね。 上手い人はこういうリズムのレイヤーこれ2つ目1個目が4拍子のノリと、まあ、もちろんハイハットためたりするからいろんなレイヤーがあるとしても、えー、普通の4拍子のレイヤーの上に1拍ハンそんなにこう別の人が5拍やってるとそれも頭の中鳴らしてるみたいなことになってて上手い人だったらつつとか5つとかかリズムのレイヤーを持ちます。そうすることによってすごくこうフレーズ1個1個がどこから取ってもこの音って重要だよねって音を狙っていけるようになるのでそういう形がすごい大事ですね。 これもう一個あってこれもツタタツタタですねこれなんかはもっとよくヘビオラを感じるワンツーーフォワンツーーフォーワンツーーフォーワンツーーフォーワンツーーフォーワンツーーフォーこれねこれはで まあ裏の引っ掛けなくしたんですけど。ということを演奏中にやってたんです。 でキープされているから他の人の人演奏を壊すことはないただもちろん相手が初心者だったりするともうもちろんこう読みをこっちが演奏してないわけだから「えー、何やってんだろう?」と思って崩れちゃうんだけど上手い人同士でやると「あそのレイヤーを乗せてきたのねじゃあそれに対して俺はこういうアプローチをしよう」とか「俺は全然違うところのレイヤーをさらに乗っけてあげよう」みたいなね「善果」みたい な, なんか崩れないようにこういろいろみんな乗せてって次俺の番みたいななんかそういう感じがあったりします。 なんでこんなことやるかって言ったらまあ要はだからまあ音楽的に言うとスポーツみたいなところがあって芸術的にすごいかどうかって言ったらまあこれでももちろんこれでもこれをやりながらさらにすごいことが要は芸術的にもそうければ最高じゃないですかみたいなことをやりながらちょっとこう要は。 俺はここんなことできるだぜみたいなところがちょっとあってこれはどうかなって思う人もいっぱいいると思いますがまあただ3拍に関してはもう本当にいろんな人がポップスであろうが何であろうがものすごくいっぱい使ってます Perfume さんのポリリズムとかねああいうのは演奏中にこのこのヘミオラがいっぱい入っていきますこれはヘミオラっていうか 0.75 拍になるんですけどまた 0.75 拍のジャズもまたやりますけど。 そういういのも全然含まれてるのでもう今となってはもう普通のアプローチのフレーズになるので3拍ぐらいは覚えましょう今5拍とか7拍とかね皆さん普通に使えますしなのでジャズとかだとそういうのも乗っけてくる人が増えてきてるのでただ3に関しては本当にポップスでも P ブランド曲でもいっぱいやるのでこれを、えー、できるようにしておくと、えー、ジャズで、えー、みんなが何やってんだろうってことがだんだんなくなってくるかな。 僕も最初にセッションした時にみんながこれ当たり前のようにやるから何やってんだろうとか今頭どこにいるんだろうっていうことを思いましたなのでこれは他の人がこういうことをやるんで自分も覚えておかないとなかなか太刀打ちができないのでこういうことをやってみんなこういうことをやって表現力を増やしてるんだよっていうところを覚えていただければいいかなと思いますというわけで本日は以上になります。今日もごご視聴最後ままでありがとうございました